こんにちは。今日はこちらの新型ノアボクシーの、えー、今日はノアのガソリン車をお借りしております。実は私ノアのガソリン車の、これ SG なんですけれども、えー、ガソリン車、実際にこの試乗車で走るのが初めてなので、今日はこちらの車をお借りしまして、 今までステッパーゴンを乗ってきたということもありますので、まあ、ステッパーゴンとの走りの違いについてをご紹介します、はい、でまずあのお話ししておくと先ほどまあのハイブリッドをえ実はあの乗せていただいていたんですけれどもノアボクシーのえーガソリンとそのハイブリッドの違いというのが実はあまり差別化されておりません でステッパーゴンに関してはどうかと言いますとステッパーゴンはあくまでも私の、えー、見解ではあるんですけれども EHEV とガソリンというのが非常に差別化されているとで今回 EHEV が、えー、大幅に進化したということでガソリンとハイブリッドでだいぶ違っていたんですけれどもノアに関しては このガソリンとハイブリッドというもので大きく差別化というのが図られていないというところがまず特徴的なところ に, な, ころになりますで。もっと言うとエンジン自体がハイブリッドユニットからこの2リッターのダイナミックホースエンジンが乗っているわけなんですけれどもエンジンがごっそり変わっていて あとこのそれ以外の車体に関しては本当にノアボクシーあのハイブリッドもガソリンも変わらないというような印象、だから走りはもう全くハイブリッドもガソリンも変わらないと言っていいほど非常にしっとりと、えー、マイルドで滑らかな走りをしてくれるというのはこのガソリン車も非常に健 在, な健在になっています。 今 の, このガソリンの動力性能というところから見ていこうかと思うんですけれども、ちょうど合流して入っていって、今ちょうど真ん中の車線を走っているところではあるんですけれども、エンジンの出力自体は170馬力、トルクが203ニュートンということで、ステップワゴンとの比較を、ね、される方がすごく多いと思うので、ステップワゴンでいうと、ステップワゴンは150馬力の、でトルク自体はステップワゴンに関しても 200ニュートンありますただし、トルクのバンド自体は、ね、あのステッパーゴンとこのノアボクシーとでは違っていましてノアボクシーは2リッターの NA ということもありますので、まあ、トルク の, そのバンド自体はステッパーゴンに比べると狭いということがありますだトルクバンドが結構狭いからエンジンの回転を上げないと加速してくれないというのがちょっと、ね、あるかもしれない。 まあ、ちょっとその辺を試してみたいいと思いますその辺を踏まえて走ってみたいと思うんですけれどもやっぱこういうところで加速したときにトルクバンドが結構狭いワイドじゃないということがありますの で, でかつこっちは NA なのでやっぱり回転数を上げていかないとどうしても出力が立ち上がらないというのがあります。ステップゴンは ターボエンジンになってますんで、ダウンサイジングのターボエンジンになってるので、1600回転から最大トルクを発生するようになってるわけなんですけれども、まあ、そういった意味で回転数を、ね、上げなくても、えー、瞬時に加速してくれる、まあ、立ち上がりのピックアップがまあ非常にいいということがありますんで、正直、ガソリンという意味においては、ノアボクシーよりも、まあ、ステップアゴンの方が、エンジンに関してはね、あのいいかなっていう気が、まあ、正直するかなっていうのが、ちょっとこうあるかなっていう気がする。 エンジンの音自体なんかもそうですけど、うん、やっぱり回転数が結構、ね、高い、ステップアゴンですと、ね、ずっと1500、600回転ぐらいこの高速道路を走っても大体いい1500、600回転ぐらいを維持して走れるんですけれども、まあ、ノアボクシーに関しては少しこう瞬発力を、ね、要さなきゃいけないような加速するようなシーンになってくると、まあ、回転数が3000を超えてくるということがありますので。 まあ、そういったところの違いっていうのが結構エンジン特性という意味において結構違うかなという気がします。今ちょうどアクセル踏んだんですけどももう一回ちょっと踏んでみます。うん。だからこの辺のやっぱりエンジンの音としてはかなりこう大きめかなっていうのがまあ正直なところですね。もうこれはもう明らかにハイブリッドとはもう全く違う とところかなと思います、まあ、車体自体はハイブリッドとそんなに変わらないのかもしれないですけど、まあ、ガラス自体がまあアコースティックガラスだったりなかったりというところがあるので、あのー、この風切り音ですね、でこの辺の、えー、と音自体は結構高い周波数というのが、えー、感じるところというのはあるかもしれないですけれども、まあ、それ以外のところは大きく変わっていないというのが印象としてあります。ただこうエンジンジの放射音という意味でおいては やっぱりねかなり大きい、うん、今まで乗った車の中でもかなり、ね、音が大きい結構エンジンがこ う, うなるようなこういう感じですこれかなり音大きいですしでこの CVT 自体が、ね、こうステップ CVT ということで公園、まあ、は結構あの小刻みに変速してくれる感じがあるので、あのー、割とこう気持ちよく加速していってくれるっていうのはあるかもしれないんですけれども まあ、何もこうエンジンのうなり音がね結構やっぱり気になるなっていうところがちょっとあるかなっていうのが結構、音が大きいっていうのがねありますね、そこが結構違うところかなと思いますただ、決定的に違うところはやっぱこういったエンジンの回転がもう低い領域においてもうこういったところで巡航する、それと今、80キロとか90キロぐらいで巡航してるんですけどもこういった領域においては非常に車がしっとりと穏やかで滑らかな走りをしてくれますし 車自体 の, この安定感っていうのはもう健在かなと思いますハイブリッドとも本当に変わらないような、まあ、そういった乗り味自然な乗り味になっていますなので乗り味としては非常にやっぱりこう改めて久しぶりにこの車また乗らせていただいたんですけれども、まあ、乗り味としては全然いいですしで車もこのノアボクシーになってから 走りのね趣味性というものがこうだいぶ格段に上がってきているとまあ、いうことも特筆すべきポイントになっているかなと思うんですけれどもまあ、その辺も、えー、健在かなと思います。はいでもうちょっとペースを上げて走ってみたいと思うんですけれどもあの高速の安定性もかなりハイブリッドに関しては高くて。 あのもう底なしの沼的な速度をこう上げていけば上げていくほど車の挙動がまあ安定していくっていうのをねちょっとご紹介させていただいたんですけれどもまあこの車もまあ今、前ょ車が前車使えちゃってるんでまあそんなに速度を出して走れないんですけれどもまあこのぐらいの車速で も, もう全くと言っていいほどあの振動っていうのがまあ伴っていないとまあいうこともありますのでまあだいぶね速度レンジとしては高いなっていうことも まあ、こういったところを、ね、少しこう軽く走っても、えー、しっかりと、ね、感, じてる感じ取れるところではあると思いますので高速の、ね、スタビリティ性、双安性という意味においてもやはり、ね、かなり、ね、高いなということが、うんえー、感じ取れますでステパー4は、ね、どちらかというとプラットフォーム自体がやはりあの RP3 とか RP5 自体の、まあ、5, 年前5年以上前の別、ね、のプラットフォームになっているということもありますので。 またある程度、車速をこう上げていくと振動がね少しこう伴うというところがまあ少しあったわけなんですけれどもまあこの車に関してはもう特に車速と安定性という意味においては非常にリニアに伸びていってくれるというねまあそういったリニアに伸びていってくれるというのがありますのでまあ高速走るという意味においても非常にあの気持ちいい走りができると。 車になっという、はい、ことで、今日はちょっとねあの、道がね、非常に今までよりもだいぶ混んでまして、ちょっとあまり車の素性というものが、少しあの試せないところもあったんですけれども、まあ、でもこうやってゆっくり走っていても、非常にしっとり、穏やかで、滑らかであの、気持ちよく走ってくれる車っていうのは、もうハイブリッドとも特に、 印象としてはまあ変わらないので、まあ違いは、違いは先ほどもお話しした通りであの加速したとき、ね、回転数がどうしてもこうちょっと 上, がり上がってしまうというところがあるので、まあ、その辺のエンジンから の, その放射音というところ、ですねその辺が少しこう気になるところではありますけれども、回転数が低いところで走るという意味においては、まあ、特にその辺も気にせずに快適に乗れる車なのではないかなというふうに感じました。 はいってことで今回はこちらの新型のボクシー の, こちらの車は SG になります。こちらの方の高速道路でのインプレッションということでステッパーゴンとの比較の観点で少しご紹介をさせていただきました。